はいというところでねまあ、本日なんですけどもそんな劇場版「鬼滅ねば本日公開ですというところでえ私最速で見てきたんですけどもねいやーこれもうね一言言わせてくださいいやもうね見て間違いないっすねうんこんなのテレビアニメでちょっと見るのがもっと いないぐらいのもう劇場版で見てこその作品というかいや今まで見てきたアヘの中でもね刀鍛冶の里編が最も面白いことがねま判明してしまいましたねいやポテンシャルがもう第1話から半端なかったっすわはいというところでまぁ、あ、本日はパートごとにちょっとネタバレなし感想をやっていきたいなと思うんですけどもおまずはですねオープニングのスペシャルアバンから語っていきたいなと思いますはいというところでえまずはですねオープニングの のスペシャルアパンの感想なんですけども、いやー、こちら素晴らしかったですね。いや、グレンゲ、そして明け星が流れながら、まあ、鬼滅の刃の総集編という形で、ま、遊楽園の第9話までが、あ、ちょっと描かれたスペシャルアパンがあったんですけども、いやー、こちらね、まずね、感動してしまいましたね。うん、グレンゲ聞いた瞬間に、いや、なんなんですかね、あの、懐かしい感じというか、鬼滅の刃始まったなって感じが、ああしてね、ちょっと涙ほろっとおいてきっちゃったんですけども、いやー、素晴らしいです。 アバンでしたオープニング本当に素晴らしかったですでそしてですね遊郭編の第10話の感想ですいやね遊郭編第10話はねなんかテレビでこう見てた時よりも いや、なんか劇場版で見るからこそのなんか完成品というか、いや、全く別物のように感じたし、集中力がね、テレビの時に見てた時よりも圧倒的になんか集中して見れたというか、なんか聞こえないね、音とかもありましたし、遊楽園10話をポテンシャル高かったからこそ劇場版で見て本当に間違いなかったというか、完成品を見れた感じが本当にすごいしましたね。で、続いて遊楽編11話なんですけども、いや、こちらもすごいポテンシャル、 高くてねいや私が一番好きなのは夕楽園第11話なんですけども遊楽園の中では一番好きなあのね和なんですけどもねいやーこちらもね本当にすごかったっすねあのー、ダキの演技力沢城みゆきさんの演技力っていうのは肌で感じたしなんかね劇場版で見るからこそやっぱ完成品というか えー、なんかね、ポテンシャルが違ったわ。なんかね、今日本当にすごい音響もすごいし映像もすごいっていうところもあるから、やっぱり本当に遊格編もテレビで見てはいたんですけど、やっぱり別物のように感じるというかね、テレビで見てた時よりも面白く感じたっていうのが、やっぱりね、本当に率直な感想ですね。うーん、ま、そんな感じでございます。はい、ということで、ま、ここはちょっとこう皆さんでちょっと目で確かめてみてください。で、そして刀鍛冶の里編第1話ですよ。いや、ここはちょっと語り尽くしたいな と思うんですけどいや、まずね、えぐいっすわ。じゃあ、まず上限集結から話しましょうか。いやー、上限集結ね、あのね、本当にやばいっすわ。もうね、言葉では語り尽くせないぐらいの、もう感じなんですけど、いや、冒頭からいきなり兄折りが始まってね、いや、なんかね、びっくりしちゃったわ。 うん、これまで見てきたアニメ映画の中でトップクラスのなんか始まり方してたよ。うん、これな、なにえなにいやもうね、あのね、反応動画撮りたかったわ。上限集結のところは。あのね、何なに原作で見たことないシーンが180秒ぐらいあったね。うん、本当にびっくりした。サン冒頭サンはあの、知らない。ここはどこ無限城が凄 す, すぎる<笑>。 え、無限上編始まったえじ、え、刀舵の里編ですよね無限上編始まってませんかっていうぐらい。 いやね、本当にね、上限集結はね、あの、見てください。もうとにかくやばいです、ね。で、もう本当に止めたかったっすね。スト、もう、停止ボタンないんか。劇場版は停止ボタンないんか、本当に。いや、本当に止めたかったね。あの、本当にそれぐらい上限集結は素晴らしかったです。はい。あの、何かっていうと、無限上の作り込みがすごかったんですよ。いや、これは本当にびっくりしたし、いや、マジですごかったっすね。で、そしてまあ、皆さんが楽しみだと思います。声優の解禁とかキャラクターデザインとか、そういうところはどうだったのよ って話なんですけどいや、声優さんはね、私の予想とはね、全然違う方だったんですけども、いや、でもね、素晴らしかったです。演技力素晴らしかったし、いや、国志望のためですよね。国、えー、志望のためは本当にすごかったね。もう時、時もう、うすごい来た時のもう鳥肌すごかったし、もう他の上限の鬼もね、なんかキャラ引き立ってるし、てかね、そもそもアニオリがマジですごいんですよ。無残のなんか周りだけ。 いや、すごいことになってたしね。あれ原作にないよ。マジですごいよって感じだし。うーん。いや、これはちょっとこう、ネタバレあり感想でちょっとまた話したいね、ポイントですね。はい。ということで、もう、とにかく上限集結は、もうすべてのポテンシャルが高くて、あの、文句ないっすね。むしろ、あの、文句ないというか、あの、ここまでやっちゃっていいの もう u o テーブルさん、ちょっと大丈夫過労死してないみたいな感じの作画のクオリティだし、作り込み方がマジでエグかったっすね。うん、というところで、まあ、上限集結マジですごかったよってお話でした。で、続いて炭治郎の目覚めですね。いや、こちらのパートなんですけども、非常にまずはね、カナオが可愛かったです。めちゃめちゃ可愛かったっていうところ。で、そして、この日常感でほっこりしながらの、なんかね、今までには感じたことのない笑いが生まれましたね。うん、なんか今 今までこうなんかね、鬼滅の刃のなんかギャグシーンってあんまりなんかこうね、大人は笑えないような、まあギャグが多かったんですけど、今回はね、なんかちゃんとね、お笑いしてたね。うん、井之助と炭治郎の掛け合いとか、ちゃんとお笑いしてたなっていうのが、まあこれ原作からなんですけども、まあ感じたパートでしたね。で、そしてまあ日常会のポップな感じが非常にこうなんか、なんかね、うまい感じに落とし込めていて、上限集結の後だからこそ、なんかさらにちょっとこう日常会 が際立つというかかね楽しかったで、すすね非常に面白かったでではいで続いて、刀鍛冶の里へのパートなんですけど、こちらも本当に素晴らしかったですね。いやー、本当原作で見た時よりも圧倒的な刀鍛冶の里でしたね。いや、兄折でさらに作り込みがあって、本当に刀鍛冶の里だなって感じたし、 でなんかこう雰囲気とかもめちゃめちゃいいんですよね和風な感じでうんなんかほんと里だなっていうかうん刀火事っていうかもう刀作ってる場所だなっていうのを感じたし温泉へのねパートっていうところもすごかったしみんな楽しみか路寺さんの入浴シーンもありましたあったしこれちょっとネタバレありでまた話したいんですけどいやめちゃくちゃエッチでしたよ本当にエロかったですね<笑>いい意味ですよ本当にいい意味でエッチでしたねって感じが もう本当に皆さんが見たかったものがもう本当にね、現れてましたっていう感じです。菅ロジさんに関しては。うーん。って感じですね。本当に見たかったまんまのもの以上のものが出てきたので、注文以上のものが出てきたんで、もう本当に大満足でした。はい。で、続いてなんですけども、ジ路地光との会話編なんですけどね、まあ、こちら本当に素晴らしかったですねえ。花沢香菜さんのね、もう演技力が半端なくて、 いや、関ロジみつりさんが今まで以上に可愛く見えてしまいましたね。いや、これはおそらく好きな人増えるでしょうって感じだったね。いや、元から関ロジみつりさんのちょっと人気っていうのは高いと思うんですけど、原作での人気っていうのは非常に高かったと思うんですけど、アニメ始まってのね、ちょっとこれはね、僕もちょっと私もなんですけど、吸い付かれましたね。完全に関ロジみつりさん、おーみたいな。あぉ好きみたいな。みんな好きみたいなな、なっちゃうと思うよ。うん。 で、根ズことの掛け合いもめちゃくちゃ良かったし、 いや、カんろじみずりさんはマジでちょっとこれ好きになっちゃうというかね、性格も素晴らしいし、あの、それでいてやっぱ花沢かなさんのあのなんかね、雰囲気作りがマジでうまかったんですよね。いや、もう本当に最高のパートでしたっていうところで、いや、ここもちょっとう皆さんね、注目してみてほしい、ちょっとパートでしたね、はい。で、まあ、最後なんですけどもね、えー、新作オープニングについてというところで、いや、実はですね、流れました。あエンドロールでオープニング オープニング流れてしまいましたいや僕はびっくりしましたようんいや流れると思ってなかったんですよねいやこれオープニングマジでエグかったっすねもちろんネタバレなしなんですけどいやあのね歌手の方のねなんかねアレンジ力というかいやこれは刀鍛冶にマジでマッチしてたし映像もマジですごかったんですよあのね<笑> もう泣いちゃうレベルねうん。泣いちゃうレベルで、いや、もう、刀舵はね、おそらく最終回まで本当に神回続くんだなっていうのが感じたね。オープニングに全てが載っていたんですけど。 いや、これはね、あの、オープニング、まず、歌が、マジでマッチしてるっていうのと、あのね、映像がね、半端なくクオリティ高いっすね。うーん、あの、遊郭園の時のオープニングみたいな感じで、マジですごかったです。はい。はい、というところで、まあ、こんな感じでね、いや、もう、ワクワクするような感じで、ま、ああの、第一話終わることができたんですけども、いや、第1話ね、点数つけるとしたら、10点満点中、10点超えてますね。マジで、それぐらい本当に素晴らしい第1話でした。 で、まぁ、あ、今回ね、映画を見て良かったところと悪かったところなんですけども、まずは良かったところですね。は良、あ、かったところはですね、やっぱり遊郭編そして刀鍛冶の里園を劇場版で見れたっていうところと、まあ、新作をいち早く見れたっていうところですよね。で、やっぱりね、これね、テレビで放送するにはクオリティがおかしいっすね。うん特に刀鍛冶の里園、クオリティおかしいわ。マジでおかしいわ。 うん、あのー、上限集結のところとか、あれ劇場版でやってこその作品だからね。劇場版でも、ちょっとこれは凄 す, すぎるぞっていう感じるぐらいの作品だったので、テレビでやったら、もうそんなのも桁違いよ。うん、いや、これ、これテレビ、ああやって他のアニメみんな死んだ、みたいな。みんな爆死だ、みたいな感じだからね。凄 す, すぎてちょっと他のアニメが可哀想になってしまうというぐらいね。え、凄かった、そんな作品を劇場版で見れたっていうのはマジで凄いんで、本当に皆さん 劇場版で見て損ないですね、うん、てか、あの音響で見なきゃ本当に損ですね、うん。はい、というところで、じゃあ悪かったところなんですけども、悪かったところね、まぁ、あ、一つ挙げるとしたら、まあ、つなぎ目なんですよ。エンディングがいちいち流れる。うん、うざい。遊楽編のエンディングいらん。うん。これだけね。マジでこれだけうざかった。あのもう早く見せてほしいから。<笑> <笑>焦らせないでくださいっていうか、まあ、毎回毎回エンディングいらんだろ、そこカットせいっていうところね。まあ、なんかその、それじゃあもうテレビアニメをそのまま放送してるのと同じじゃんっていう感じで、なんかそこはいらなかったなって思いましたね。つなぎ目のところですね。エンディング別に流さんでええやろっていうね、感じでした。なんか終わりなんかみたいな。う遊楽園、あの、楽10話終わった後もエンディング流れたんですけど、うん、もう終わりなんみたいな。今回もう映画終わりなんですかみたいな。エンディング3回見たから、 ちょっとさすがにいらないかなって思いましたね。うん、そこは皆さん思ったと思います。はい、というところで、まあ、悪かったところはそんな感じですかね。はい、というところで、まあ、総合点上げるとしたら、ま、95点ですかね。えー、無限列車編が96点というところで、まあ、本当にすごかったです。本当にクオリティマジでエグかったし、満足感っていうところマジですごかったっすね。で、まあ、遊楽編が100点ぐらいだったとすると、まあ、刀鍛冶の里編は200点かな。まあ、それぐらい差がありましたね。うん、というところで、もう本当に素晴らしい、あの刀の のの里編の冒頭を見させていただきマジでありがとうございますっていう感じでね、えー、皆さんぜひぜひ劇場版見に行ってみてくださいというところでまあ、次回はネタバレあり感想で一緒に振り返っていきましょうでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう